<笑>ミスティ帰ってきてたのなら、声ぐらいかけてくれうるせえや、ルセヤブシャなんでお前にいちいちち言わなきゃならねえんだお前宛ての郵便が届いてたんで探してたんだぞあ差し出しには誰だと思うゼロだよ<笑><わっ><笑>いや、ミスティ黙っていなくなってごめん。君にどうしても言えなかったことを ここに記しておく僕はマイティじゃない僕はマイティの記憶を持ってしまったアンドロイドなんだだから僕は君に何もしてやれないでもミスティマイティは君のことを忘れたことがないよミスティドクター・アイン研究所のマイティのロッカーを調べてほしい<笑>ミスティ幸せは自分の手で掴むしかないんだ だから絶対話しちゃダメだよ。 あれもう新しい花があるよあ誰だろう、うん、あああシャウトえ今度、会ってほしい人がいるんだ、えーえー、ああ驚いたえシャウト、平気なの何がだってさ、ツイストさんが紹介した人って、えっと… 新しいお母さんじゃそうだよえっ、お父さんだって前に進んでるのよだから私も応援するんだあそれよりさ7つ目のボムスターないじゃんそうだよえ、だってゼロさんが あの時七つ目のボムスターをあげるって。ないものはないんだよ。あのさ、七つ目のボムスターって、ここにあるんだよ。え<笑>だからさ、ちゃんとゼロさんからもらったんだ、七つ目のボムスター。 兄ちゃんや親分さんも持ってないのに僕が簡単に取れっこないじゃんまあそれもそうねえよちょっとは褒めてくれたっていいじゃんかシロボンえシロボンシロボンが私より背が高くなったらシロボンがジェッターズのリーダーだからねえただしそれまでは私がリーダーいいわねああ あっ<笑>これはどうもきがつきませんで。お <笑>ほら、バウちゃんわしの酒が飲めねえのかじゃあ、トイレえー？何じゃこれいけるボンバーシェで転んだ時、ママちゃんが貸してくれたんじゃ洗って返そうとおってだ、するままや なんかいつもといっ一緒だよ。 マツボンガウン懲りねえヤらだなどうするああ来るか<笑>その手が治るまでは付き合うな宇宙に一つしかない片手の杯はギギギギだけでいただいた自分もいるかもね もう年取りたくない逃げろ<音声>